こういう形でヘッドチューブとトップチューブあたりを写してますけどもトップチューブの一番上までヘッドチューブがあるわけじゃなくて段差がついていてそこにケーブルを通す穴がありますなので実際はここにベアリングがあってここからコラムがこう出てくる感じですねこのヘッドチューブを一段下げてここに空間を作ってますでここの空間この穴からリアのブレーキケーブル アウターケーケブルを通すすようになってます、はいえー、上から見るとこういう形になってますでリアのブレーキケーブルなんですけどもトップチューブの中を通ってこの穴から出てきてブレーキにケーブルがつながるようになってますちなみにここを閉める蓋もベッドついてますんで通した後にここは塞がる形になりますじゃあまずはガイドとなるケーブルを通してその後アウターケーブルを、えー、通す作業す こういう形で、えー、ケーブルが出てきたんであとはこのケーブルに沿ってアウターケーブルを通していくだけですディ、えー、アイケーブルを中に差し込んでいくんですけどこれもガイドの、えー、ワイヤーをつけてこっちの方がまっすぐ進むんでワイヤーを貼り付けて、えー、いこうと思います はい、こういう形でブレーキワイヤーの、えー、いらなくなったブレーキワイヤーと DII ケーブルをくっつけることによって一緒に入れていきます。 はい、えー、今、えー、BB のところからさっき通したリアリツケーブルが出てると思うんですけどこの、えー、ケーブルは実際のところはここで終わりじゃなくてですねもうちょっと上のですねこちら の, あのダウンチューブの穴の開いたところここにジャンクション A が来ますんでここまでケーブルをちょっと持ってこないといけないんでもう一回上に通す作業があります。 形で、DI2、ケーブルが出てきました、まあ、ここの口が大きいので簡単にこここは出せます穴からフロントリレーラー用のディアツケーブルを通していきます。 からかままず出てきますでこの BB からさらに上に通していきますはいフロントディレイラー用の DI2 ケーブルもワイヤーとくっつけて BB からここまで内装していきます はいこれでディアディレイラーとフロントディレイラー用のディア i ズケーブルを内装できました。はい、ではいでフロントホール このワッシャーを入れます。 パーツがあってここにリアブレーキのケーブルがここと形ですねそれがこう入ってこうくるんですここハンドルからここにケーブル類が入る穴になってますねここですねここの穴がこう入るんでここから リアの、えー、ブレーキケーブルが入る形になりますでここからケーブルを通していきますまずは なんとか無事リア2ケーブル出てきましたはいえー、っとではこのリアのブレーキケーブルアウターケーブルをこちらのワイヤーを使いながら、えー、フレームの中に通していきますトップチューブの中に通していきます でアウターケーケブルが出てきましたこれも引っ張っ張ていけば通ります、えー、これで、えー、リアのブレーキアウターケーブルはフレームの中を通りましたあとは長さを調整していくんですけどもリセツに書いてあった長さで切ったんですけどめちゃめちゃ長く残ってるんで実際はもっとカットする形ですねとリセを見ると、えー 2cm セ, ンチし2センチこうフレームから出たところでカットするっていう説明になってますフロントブレーキのアウターケーブルをこの穴から入れてヘッドチューブを通してここから出てくるのでここに挿すという、えー、作業になりますじゃあ入れていきますアウターケーブルが柔らかくて助かりました、ね こちらもテーブルが長く残ったんでカットしていくことになると思います。アンカープラグを入れて閉めます。まだこの状態ではステムは全然固定されてない状態です。えー、っと規定値が9から10ニュートンなんで。 急に急に飛んでちょっと閉めます。はい。はい、じゃあ次はトップキャップを閉めていきます。